このマップ広いから嫌だわ。反対側から見に行こうかしら。途中からしゃがんで心音消すわよ。しゃがめ場所撃は楽だからいいわ。 上で誰か回してるわね挨拶に来たわよ私はタゲコロコロ変えちゃうから温熱しないと危ないわよ やっぱりチェイス中に発電機回ってるとこに行くのは危険ね気づかれたわ。 てくれたわこっちにしようかしらこのドワイトできるわね ステイン隠してみようかしらあらぶつかってた私からのプレゼントよここはドワイトが回してたところだったナースコールで治療してる生存者が見えるわ 治療が終わっちゃったみたいねまたもりに来たわよ板がなかったわね逆ャクとサさみはどんどんつけちゃいましょ。 あ、メグがそこにいたのねそろそろ逆トラバサについてる人も追いかけましょうん、ええー、運が良すぎだわ使用してたからは仲居上一発目よしゃがまずに来ればよかったわこれでもくらえ い や, やめて、ライトは苦手なのよすごく距離取られちゃってるわここのルートは強いから厄介ね。 よく見てるわうーんこのまま追いかけてたら発電機が回っちゃうわ場所も強いし一旦ターゲット変えましょうえどこ隠れるのうますぎじゃない スープバだったのかしら手前の板温存したかったのね。 あのドワイトに引っ張られたせいで、通電しちゃうわ、うんうん。諦める判断も大事ね。治療中間に合うかしら、うん、肉屋と C 恐怖症が決なる発電機がつく前にジャズドラバサに、プレゼントしましょ。 ビルは猶予とストライクの可能性があるからドワイトね。ここなら何もないから倒せるわ。よしよし一番厄介なドワイトを倒せるのはでかいわ。奥で治療してたわね。ここは回してない。 誰か罠解除しようとしてた緑のドワイトね。 そろそろ1人ぐらい持っていきたいわねあ緑のドワイトは終わりなのねこっちの奥に誰かいるわあらすれ違ったわやっぱり痛しぶってくるのね よよ。しがないところよラッキーだったわあと2人目、ね、誰かうろうろしてるわ発電機がつきそう 次の痕跡は発電機から離れた痕跡いないわどこに隠れてるのかしらここを捨てて違う発電機に行った回ってるわつけさせないわよ ちょっと倒すのが遅かったわね。逃げられちゃうかもしれないけど、釣っちゃいましょ。バベチリ対策してるわね。あっちの発電機かしら 本席救助に向かってるわこのままビルを狙うわデッドハードなし ハッチ脱出しないことを願うわあと一人あら発電機回してるわまさかアドレナリン狙いギリギリ間に合ったわ途中ドワイト諦めてなかったら全脱出されてたかもしれない 諦めって大事なのね。